はい。皆さんどうも、こんにちは。マウティックカンファレンスグローバル2022日本語トラックお送りしております。えー、それでは、あの、自, 自分で自分を、えっ、ー、と、紹介してしまうんですけれども、えー、まあ、でも、セッションを始めたいと思います。よろしくお願いします。 マウティックバージョン2からバージョン4までアップデートの道のりということでお送りします。今日のセッションの、今回のセッションのゴールです。古いマウティックを利用されている方にアップデートしましょうということです。で、アップデートを CLI、SSH を使って行いましょう。まあ、黒い画面怖いですけれども、一度作業してみるとですね、楽ですよと。 でマウティックではですね管理画面を通じたアップデートはすでに非推奨となっています。今後、マウティックのバージョン5からですね9月にリリース予定されている、できなくなるかもしれませんということで、今のうちにですねコマンドラインツール、慣れておいてアップデートしてみましょうということです。ただ、今日はですねサーバーインフラ の詳細例えばドメインとか DNS などそういうことはであ っ, ったりとか PHP や MySQL、MariaDB の詳しい話でマウティック側の運用で考慮すべきことの詳細これはちょっと今日 は, はあまり詳しくは話さないように話さない予定ですそれでですねあの困ったときはですねぜひともえと日本語のフォーラム えー、来てください。質問など、えー、この動画を、えー、マウティックカンファレンスグローバルでご覧いただけてない、あとでアーカイブご覧いただいている方はですね、ぜひともですね、マウティック公式フォーラムあります。僕も、えー、通知メール届くようにしてチェックするようにしておりますので、ぜひともそちら、えー、来てみてください。 さて、改めて自己紹介させていただきます。えー、まあ、オープンソースのコミュニティでは、カツと言ってます。えー、上野勝之と言います。えー、今回、マウティックカンファレンス2 0 2 2に、えーえーあ、ちょっと、あ、マウティック、すみません。正式名称じゃないですね。えー、マウティコンは昔の名前です。正式名称はマウティックカンファレンスグローバル2022の日本語トラックのリードを今回務めさせていただいておりますが、 え、主に、えっ、ー、と、ま、活動としては、旧マウティックミートアップ名古屋である、ウェブマーケティング勉強会名古屋のオーガナイザーの一人として、デジタルマーケティングの勉強会などもオープンソースのコミュニティとして活動しています。仕事としては、株式会社マカルーデジタル、旧コンクリート CM、コンクリート5ジャパンという会社に、なんですけれども、実は今年、 名前を変更しまして、マカルデジタルという名前なんですけれども、オープンソース CMS であるコンクリート CMS の導入、保守、えー、得意分野はサーバー関係、インフラ関係となります。ツイッター、インスタグラム、いろいろやっております、えー。コミュニティもですね子ども向けプログラミングクラブのコーダー道場の終わり、岩倉、えー、岩県岩倉市。 AWS のコミュニティであるジョーズ U 字ーー名古屋、ワードプレスミータップ愛知などに所属していたりとかしてます。好きな食べ物はカレーでマラソン趣味、マラソンが趣味なんですけれども今、月間300キロぐらい走っております。では、セッション行ってみたいと思います。 まあ大幅アップデートするきっかけなんですけれども、ちょっと先ほどの自己紹介でもあのお伝えしたんですけれども、まあやっぱりその自分のお客さんのマウティックのインスタンスとかお客さんの仕事だと真面目に アップデートとかするんですけれども、やはりちょっと自社のマウティックのインスタンスだと、もちろんすごい脆弱性とかがあったら、すぐにアップデートするとか心がけてはいるんですけれども、ちょっとやっぱり後手後手になっちゃったりとかしちゃうんですよね。でも、社名の変更をする、ドメインの変更をする、それで新しい AWS のサーバーを立ち上げてやろうというのと、 あと、その社名の変更の発表が年始に予定していました。ということは、年末年始にあのアクセスが少ないときに一気にアップデートをかけれるなという、いろいろなタイミングが重なって、2022年の1月、正月休み明ける直前ぐらいに、せっせせっせとアップデートをさせてもらいました。 さて今回、主にまず紹介させていただくですね CLI ・コマンドラインインターフェースというのをちょっと分からない方に対してのちょっとだけ説明をさせていただきたいと思います。コマンドラインインターフェースと呼ばれるものは SSH と呼ばれる通信プロトコルなどで主にサーバーにログインをして 基本的にキーボード操作のみでコマンドを入力してサーバーを操作していくものです利点なんですけれどもテキストだけでやり取りをするので動作が非常に軽いですそして例えばですねこれでよく僕がやっているんですけれども大量のファイルを ZIP やあ Ta と, というファイルがあるんですけれども固めてまとめてアップロードをしたりですねすることができます SFTP であの1個ずつファイルをアップするとですね、CMS とかマウティックを含めてアップロードするとすごく時間がかかると思うんですけれども、ZIP ファイルを1つだけ作ってアップロードするとすごく時間短縮が図れるんですね。そしてもう1つが、プログラムを長い間実行し続けることができるというのが CLI の特徴です。ブラウザーから 実行するとですね、アパッチや NGX、あとそもそもの HTTP プロトコルと呼ばれる通信プロトコルの特性で、長い間実行処理、実行プログラムの実行ができないんですね。特にレンタルサーバーなどは設定を変更できないので、えー、長くても30秒から60秒ぐらいしか設定できないというケースもあるかもしれません。また、それ自体がサーバーのパフォーマンスを大きく 落としてしまうということにもなりかねます。ですが、SSH、CLI で実行すると長い実行時間のプログラムも簡単に実行できるというのが特徴になっています。ただ、1つ欠点は、やはりその黒い画面という言われていたりとかして、ですねあとコマンドを直接英語でアルファベットで入力しなければいけない。 フォルダーとかそういうファイルの構造がビジュアルで見えないといったようなことがありましてやはりちょっと慣れるのに時間がかかります僕も慣れるのに時間がかかってしまいましたただですねあのぜひともあの慣れたらすごく早くえーマウティックに限らずサーバー上での作業を早く進めることができるので もしもこのようなマウティックを含めてオープンソースのソフトウェアをサーバーにインストールして使うという予定が今後もある方、ワードプレスとかコンクリート CMS とかも含めてですね、ある方はもう確実に CLI 使っていかないといけないと思います。もうあのたくさん、先ほども言いましたけれども、ワードプレスもコンクリート CMS も他の CMS も含めてですね、多くのツールが CLI ベースで操作ができるように なってきてきいますそうして、えー、最初の方にも、あのー、述, べ述べたんですけれどもマウティックのバージョン5からですね管理画面でのインストールアップデートをできなくしようかという議論が今されております、えー、ちなみにですねオープンソースコミュニティでして、えー、と意見も募集しておりますので ぜひともこの短縮 URL の mou.tc スラッシュインストール -update このページに行っていただくと英語なんですけれども今マウティックバージョン5に対するいろいろ話し合いされているところなのでそれもご覧いただければと思いますえもう一つがですね最後に今コマンドライン ですはもうなので以上はですねコマンドラインはもう開発者じゃなくてもデベロッパーではなくても必要なスキルになりつつあるのではないのかなと個人的には思っています。そして何よりも覚えたらすごく時間が短縮できるんですね。そうしてこれも個人的な意見なんかもしれないんですけれども、えー、実は引き継ぎがしやすいです GUI ベースのものよりも。 なぜかっていうと基本的にテキストだけで処理をしているので、えー、GUI つまりブラウザーベースのインターフェースで例えばアップデートとかインストールとかそういうものを手順書を書くとなると画面の縮小を作ってここのボタンをクリックしてくださいとか実は画面の縮小を取る必要があったりとかして結構めんどかったりするんですね。 でも CLI の場合だともうテキストをコピーして実行してください。などと、えー、っと、あの、すごく簡単に手順書が作れて、しかも、あの、やっぱりブラウザの大きさによってボタンの位置が右上だったのがレスポンシブで左下に移動してしまったのでどことか言う。そういったこともなしに、順々にコマンドを実行するだけで、えー、っと、手順が、えー 踏まれるということですごく引き継ぎもしやすいものではないのかなと思います。ですので、ぜひとも CLI 覚えていっていただければなと思います。では、本題なんですけれども、アップデートの流れについて説明をいたします。まず、まず、ミドルウェアのバージョンアップの計画をします。なぜかっていうと、マウティックのバージョン2からですね4になるとですね、 PHP、使える PHP のバージョンが違ったりするからです。そうしてキャンペーンや空論などの調整をします。それから2の最新であるバージョン 2.16.3 にアップデートします。バージョン 2.16.3 にバージョン3へのアップデートができるアップグレード用のシェルスクリプトがあるからです。そうして一旦バージョン 3.3.4 にアップデートをしてから 僕の場合は PHP のアップデートを行いました。ただ僕の場合はサーバーを切り替えるということをさせていただきました。そして最後はバージョン4へのアップデートということになります。まず、えー、PHP と MySQL、えー、MariaDB のバージョン要件についておさらいしてみましょう。まずですね、マウティックレガシーの2なんですけれども、 PHP の 5.6.19 から 7K ですね。PHP の 7K。そして 2.16 からは 7.3 まで使えていました。そして MySQL、MariaDB の最低要件は 5.5.3 から 10.1 からという状態です。そして次、3.0 以降の PHP のサポート要件なんですけれども、 マウティックの 3K は 3.0、えー、と 3.1 はバージョンの 7.PHP の 7.2 と 7.3。そして、えー、PHP の 3.2.K、えー、はバ PHP の 7.2 と 7.3 と 7.4。そして、えー、バージョンの 3.3K は 7.3 から 7.4 と、えー、いうことになって、そしてバージョン マウティックのバージョン4は PHP の 7.4 と 8.0 は今の次のマイナーリリースかバージョンアップで対応予定ということになっています。つまり、えーっとですね、あのバージョンには PHP の 7.3 までしか使えません。ただ、 バージョン4にアップデートする、バージョン3にアップデートするときに 7.3 まで PHP をアップデートしてから3を使っているときに 7.4 にアップデートし、PHP を 7.4 にアップデートしてバージョン4になったときにえそのまま 7.4 で使い続けるというのがえアップデートの今のフローとしてあるんではないでしょうか。もちろん、あとですね、えっと、 MySQL、MariaDB のバージョンも、えー、ここの 3.0 以降はですね、5.7、m y s q l の 5.7、もしくは MariaDB の 10.2 以上のサポートが必要となります。これも僕も、あの、えっと、これはもうバージョン、これ比較的対応しているバージョンが広いので、えー、実はちょっと あ, あまり詳しくは書いていないんですけれども、 えー、バージョン2を使っている時点で、えー、僕はバージョン 10.5 まで、MariaDB、えー、使ってるんですけど、10.5 まで上げていたりとかしています。とにかくですね、えー、僕が行ったミドルウェア環境の説明を行いたいと思います。えー、環境、サーバー環境ですね。まず、主にですね、AWS の EC2 とローカル環境で作業いたしました。 まず、Q インスタンスをローカルにダウンロードして、えー、その時は PHP 7.3 と MariaDB 10.5 でローカル環境を構築して、そして 2.16.3、3.3.4 にアップデート後に、ローカルの PHP を 7.4 にスイッチしました。そうして、新しいサーバーで PHP 7.4 で構築をしてし、しつつですね、ローカルで えー、4バージョン4にアップデートをして、データをサーバーに移し、そして DNS レコードを切り替えて、えー、新旧サーバーを切り替えて、晴れてアップデート、新しいマウティックインスタンスでの運用を始めたということになります。これ、大体実は1日ですね、朝10時ぐらいに、えー、と作業を始めて、夜の9時ぐらいに、えー、と完了しました。 年末年始のお休みだったので、お、えー、問い合わせとかも、えー、となく、えー、お問い合わせもあまりなく、えー、とリードもそれほど、えー、となかったので、それを選んで、えー、1日の作業をさせてもらったということです。さて、えー、と途中、アップデート前に、えー、気をつけることなんですけれども、途中のキャンペーンは、 あの実行途中のキャンペーンやセグメント、えー、などはないか例えばアップグレード中直後はですねキ ャ, キャンペーンやセグメントを中止するようにした方がいいと思いますあと、えー、空論をあの頻繁に動かすなど、えー、大きな空論キャンペーントリガーであったりメール送信などの空論がある場合は アップグレード中は走らないようにします。なのであ、もう僕言っちゃったんですけれども、週末、夜などアクセス影響が少ない時に実行するんですけれども、僕の場合は 年, 年末年始の休みの間に一気に実施いたしました、まあ。社名変更とかね、サイトのリニューアル作業を同時に行っていたので、そういうことこういうことができました。 もちろん皆さんえの、事前にですね、開発環境を立てたり、ローカルでですねあの、作って必ず予行演習をしてから実施していただいたらいいと思います。実はですね、えー、この内容なんですけれども、えー、キータの記事で、えー、一き先に公開してます。ちょっとスライドを作ってお見せしようかとも思ったんですけれども、 えー、皆さんがですね、実際に作業をする際に、見ながら作業していただくのもいいかなと思っておりまして、キータの画面をスクロールしながら説明をさせていただこうと思います。リンクは、AirMeets は今チャットに共有させていただきました。YouTube などで後で公開する際も、説明欄に 入れてもらえると思いますさあ、えー、まずですね、Autic、えー、バージョン2の最新版をダウンロードします。GitHub のリリースページ、こ, こ, らこちらにですねリンクが貼ってあるんですけれども、そちらを ZIP ファイルをダウンロードします。で、えー、っとここでですね、あのよちょっと僕があの 細かいんですけど、よくやっているのが、これらの ZIP ファイル、フォルダーが作られてしまって、その中に展開するんですね。なので、ZIP ファイルを一旦回答して、サーバー上であの上書きとかをしたい場合は、一っローカルで回答して、この 2.16.3 アップデートという。 えっ、ー、と、フォルダーの中に入って、フォルダーなしでえ ZIP ファイルを作り直す、NoFolder.zip を作り直すとか、そういうこともえさせてもらいました。とにかくもですね、えっと、このえ作成した、ダウンロードした ZIP ファイルをえ管理、サーバー上にログインして Unzip コマンド、えっと、その、 え、サーバーのディレクトリー、マウティックのディレクトリーに移って、アンジップコマンドを打って、FI、え、ジップファイルを展開します。そうすると、え、マウティック環境が 2.16.3 展開されます。そうしてから、マウティックの、マウティックをですね、2.16.3 までアップデートをしましょう。 こちらは同梱のアップグレード PHP を実行するコマンドラインから実行するという形で実行します。コマンド PHP スペースアップグレー ド, ドット .php これを実行すると何やらあのアップデートの画面がコマンドで現れてアップデートをされます。それが終わったら次に Mautic をバージョン3にアップデートする スクリプトこれもえとマウティックの方で用意してもらっています。実は自動的にバージョン3の ZIP ファイルを取得してですね、アップデートしてくれる。そういう仕組みがえとマウティックの 2.16K の3にはついています。すごく。なのでわざわざ取りに行く必要がないということですね。楽ですね。ただ、 えー、GitHub から僕、まああの、これちょっと専門的な話になってしまうかもしれないんですけれども、GitHub からダウンロードした場合は、えー、以下のような、まあ、ワーニングが出るので、僕もそうだったんですね、GitHub からダウンロードしたパッケージを使っていたので、GitHub からダウンロードしたパッケージを使っていますので、ignoreWarnings オプションをつけて、えー、PHP アップグレードバージョン3のファイルを実行します。 そうして、えっと、コンポーザーの変更がされるので、もう一度アップグレードスクリプトを実行します。すべて一旦ですね、えっと、バックアップが取得されてですね、アップグレードが実行されます。そうして、すべてうまくいくとですね、Do you want to remove the backup file? ということで、バックアップファイルを削除しますかという、えっと、メッセージが出てきます。 実は僕、この前にマウティックのバックアップ取得して実行しています。なので、えー、とこのまんまイエス、イエスと、えー、あのして削除することも可能なんですけれども、もしも、えー、これで、えー、とバックアップを取る作業を事前にしていない人は、ノーで、えー、とすることでですね、バージョン2時代のバックアップを念のために取ることができます。 先ほどもあの最初説明したところにあるんですけれども、実はまだ旧バージョン2のサーバーインスタンスは僕の場合は、えー、と動いていた状態なので、他の、えー、ところで。なので、まあ、僕の場合、もうバックアップが存在しているという状態でしたので、この場合、僕の場合はイエスとして削除をしました。それをですね、えー、こんないろいろ出力結果が、えー、こんな感じで。 出てきますこれが、えー、と実際の、えー、と Mac の中でターミナルで実行したら、こういう感じでですね、出力が英語がダラダラと出てきて、ちょっと、あのーえー、なんか、あのー、プレッシャーに感じてしまうかもしれませんが、大丈夫です、慣れてきます。えー、とエラーが出たらそのエラーを 見, 見たりとかですね、えー、するんですけど、サクセスとか出たら嬉しい。 嬉しいですし、しかも、慣れてきます。はいで、これ、バージョン3にアップデートしたときにですね出ているんですけれども、このバージョン3の一定のバージョンからですね CLI の実行方法がアップスラッシュコンソールからビンスラッシュコンソールに変わっています。なので、 えー、と空論などで、えー、設定をされている方はアップデート必要な箇所空論、えー、自動実行ジョブ、えー、などの、えー、場所のアップデートを忘れずにしておいてくださいそれでは次に、えー、現在の終わったら、まあ、もう一回今あのバックアップは、えー、とアップグレード前のバックアップだったのでマウティック3のですね最新のバージョン最新版に えー、バ, バージョンアップします。で、現状の状態をですね、バックアップします。マウティックの、えー、ファイル全部、そしてデータベースのファイルをですね、全部バックアップします。これ、えーとまあ、あのそのフォルダを ZIP コマンドを作ってコマンド化する。そうしてもしあの、MySQL のダンプについてはコマンドを使ってダンプを取ったりとか、 レンタルサーバーをお使いの方は PHPMyAdmin などのところでもダンプが取れるかもしれません。ただ、データベースの容量が多くなるとやはり CLI、MySQL ダンプコマンドで取ることになるのかなとは思います。さて、Mautic3 の最新版にアップデートする前に行うことがあります。Mautic4、先ほどもお伝えしましたが、 えー、PHP バージョン 7.4 しか対応 し, ませんの対応していないので、ここで、えー、とバージョン PHP のバージョン 7.4 にスイッチをします。僕の場合はローカル環境で作業しているので、ローカル環境で 7.4 にスイッチをして、えー、そして、えー、新サーバーを立てて、新サーバーは PHP7.4 で AWS の EC2 で立てました。 ではですね、えー実際、実際にですね、マウティックのバックアップの僕がよく使っている方法を、えー、コマンドを通じて紹介をしたいたします。これ、まあ、詳しくは、えっ、ー、と、聞いたの記事をまた 実, 実際に実行するときに挑戦してみてもらえればと思います。まず、CD、カレントディレクトリーコマンド、CD でバックアップ保存先に行ってから、MySQL ダンプコマンドを打ちます。 h ホストオプションでデータベースのホスト名例えば外部のえーとサーバーであったりとか桜のインターネットもえーと mysql なんとかかんとか桜くらさくら .ne.jp とか共有レンタルサーバーでもホスト先のアドレスを指定しなきゃいけない場合もありますのでそのホスト先を指定しますアンダースコア u これがこの後にデータベースのユーザー名を入れます そうして、ハイフン、ハイフン、パスワード、イコール、えー引用、引用記号で、えー、囲って、データベースのパスワードを入力します。えー、もうちょっと詳しくは、えーとお、おまじないなんですけれども、えー、シングルトランザクションという、えー、オプションと、あと、ノーテーブルスペーシーズ、MySQL の、えー、特定のバージョン以降からは、ちょっとこれを入れないとエラーが出たりとかします。ちょっとすみません、割 愛, 割愛します。 で、データベースの名前を入れて、えっ、ー、と、ちょっとあの、えっ、ー、と、g z i p でですねあの、圧縮をかけて、マウティックの 3. いくつの、えー、と SQL ファイル、えー、を保存すると、えー。1月4日ですね、作業したんですけどこの時点でマウティックはまだ 3.2.4 でしたので、僕の場合は 3.2.4 で、 日付、取った日を自動的にシェルで入力して、SQL ファイルをバックアップしたということになります。その次、ファイルですね。僕、これ、ターファイルという、えー、と Linux 関係で標準的に使われている ZIP ファイルみたいなような、えー、とバックアップコマンドを使いましたが、えー、ZIP のコマンドを使っても、えー、良いかと思います。こうしてですね、マウティックの えー、サイトのバックアップを2つのコマンドで、えー、多分ですね内容にそんなにコンタクト数が多くなければ1分から2分でちょちょいとバックアップが取れてしまいますさてそしてから次にマウティック3へのアップデートチェックを行いますこの phpbinconsole マウ、え、ティックアップデートファインドこのコマンドを入れてマウティックが三 3, 3 4にアップデート可能と いうメッセージが出てきます。そうして次に、えー、Mautic、えー、アップデートアプライというコマンドを入れてですね、えー、そうすると、えー、こんな感じでですね、あのー、アップデートの進んでいくという順に、えー、進行をしていきます。最後に Finish、えー、コマンドを入れてくれて、Important warning ランセムコマンダーゲインウィズフィニッシュハイフンハイフンフィニッシュという英語が出ています。で、for example とかね、えっ、ー、と、出てますので、あ、このコマンドを最後に打たないといけないのかなと、ちょっと英語が、えー、わかんない人は、えー、英語がちょっ と,、えー、とあれな人は、あのあれあ、わかりづらいかもしれません。このメッセージが出た、出るので、 えー、フィニッシュコマンドでもう一度、えーフ、フィニッシュオプションをつけて実行します。そうすることで、えー、マウティック 3.3.4 にアップデートすることができました。で、バージョン4へのアップデートとなります。これはもう本当に、えー、っと、同じ、同じ、先ほどバージョン3からバージョン4にアップデートしたときと同じような、えー、流れ。 バージョン3からバージョン4へはそれほどあの た, くたくさんの変更がないので結構簡単にスラッと ほ, ほぼ行くことができましたデータ。同じくデータベースをバックアップしてえファイルをバックアップします。次にアップデート、同じですね。バージョン4へのアップデートのチェックを行います。これも全く同じアップデートの、えー、チェックが出ました。 で、1月、2022年の1月に作業をしたときはバージョン 4.1.1 でしたので、バージョン 4.1.1 が利用可能だよということが現れます。なので、バージョン4アップデートの実行を行って、同じくフィニッシュオプションをつけて、えー、と実行してくださいと出てくるので、フィニッシュをつけてもう一度実行をします。 ただ、えっ、ー、と、もうい、僕の場合、なぜかエラーが出たのでですね、もう一度、えっ、ー、と、フィニッシュを実行して、えー、完了しましたと。実際のエラーはですね、あの、もう一度、あの、こんな感じでありました。これで無事にですね、バージョン4にアップデートできました。で、えっ、ー、と、この後ですね、僕は、 ローカルの環境でサーバーを、アップグレード作業をやっていたので、えー、っと、あの、appconfig.local.php のデータベースファイルを本番のデータベースの情報に書き換えて、ローカルのファイルとデータベースをバックアップしてから、新しいサーバーにインポートし直して、そして DNS レコードをですね、変更して新サーバーに向きを変える。こういうですね、 あの作業をさせていただきました。ちなみになんですけれども、えっ、ー、と、p h p ラーにあの、マウティックを作っていた、マウティックが使っていたライブラリのですね、フォルダー名が大文字が、えー、と使う、大文字があ小文字に、えー、大文字じゃないと、最初の文字が大文字じゃないといけないのにですね、 あのここですね、えーと、ファンクションズというここのフォルダーがですね、えー大文字のファン、大文字の F でないといけないのに小文字になっていたとかですね、あと、ここの、えー、とオペレーションズっていうところが、最初の O ですね、が大文字にないとでないといけなかったのが小文字になっていないといけないというエラーに 直,、えー、直面したので、えー、とそれは、えー 変えないといけないとか、ハマってしまったということがあったんですけれども、それは一応、あの、まあ、あの、解決して、えー、問題なく、えー、できました。何かこういうエラーが出たらですね、ぜひとも、あの、フォーラムで、えっ、ー、と、質問していただければと思います。ということで、以上ですね、キータの記事で紹介したアップデートの手順となりました。ということでですね、困ったときは、 フォーラムに、えー、ぜひともあの投稿していただいて、それで、えー、とマウティックの運用、えー、保守、えー、サポート、アップグレード、どんどんしていってですね、新しい機能がどんどん搭載されているマウティック、えー、使いこなしていければと思います。ということで、以上ですね、えー、私、えー、マウティック、えー Q マウティックミートアップ名古屋のオーガナイザーの一人、えー、ウェブマティケティング勉強会名古屋の主催とかをしています。カ、え、ツ、ー、がお送りさせていただきました。どうもありがとうございました。ではですね、えー、っと次の<笑>セッションを紹介をいたしたいと思います。次は、えー、API で叶えるシステム連携という題でアクイアジャパンの 丸山さんにセッションしていただきたいと思います。それでは次のセッション会場でお待ちください。ちょっと丸山さんとお話をしていないんですけれども、大体いい5分後ぐらいにスタートするかなと思います。それではありがとうございました。失礼いたします。